好好是鲁荣犯的鲁字马的字善良的三鲁迅三。안녕하세요吉三尼大家好。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 我叫中山我是从日本来的留学生现在我在台湾念书今天呢我们做什么买了很多冰干可是都是台湾的台湾买的嗯我我我。还有都是台湾的拍哦哦哦巧克力 这个超好吃还有听说这个是冰冰冰啊小时候台湾人小时候常常吃的是吗<笑> OK, 所以今天我们吃吃看这样的台湾的冰冰台湾的东西嗯 ,let's start!OK,、okay, 先吃什么<笑>先吃你想吃什么呢啊这个是乖乖看看 Oyster, Oyster 台湾是 Oyster Omelette Flavor。这是台湾非常有名的 Oajie,Oajie 的味道。我明天就看吧。好今天我 Oyster ,Omelette 的何的 ,Potochips, 我食べ得<笑><笑><麼了><笑>没有啊。有味道啊。 没有こんな感じで巻き巻きでいただきます。没有很好耶ああ、美味しい。でも、YOOYSTORDWAY TOWN は。美味しい、美味しい。カキのやつ、あんまりカキの味はしないんですけど、普通に美味しい。あ、でも、最後に少しかきっぽいけど。 あこれ美味しいでもなんかうんオイスターオムレツっていうかどっちかっていうと海苔っぽい味がしますじゃ次々じゃ一いってんやおついってんやおつじゃあその意思な用日和介紹吧絶対食べるべきああいってんやおつ食べるべき食べるべきがなんかドンワン食べるべきっていう中国語ですうん<笑>應快好辣吧 好你有玛丽萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌萌 不太辣赤不酱没有辣吧不酱在日本也有这样的我韩国也是なんか日本で見たことあるこれなんて言うんですかこういうのポタポタ焼きじゃなくてこういうおかきえ美味しいこれ美味しい嗯うん嗯じゃあ这个比较好吃うん E R はい吃等一下 トマトパンチェだトマトってパトトトトンチェだ、うん いただきます。トマト、ポテト。これ美味しそうだけどな、うんん。中が空洞になってる。中が空洞。トマトケチャップ。うん、トマトケチャップ。美味しい美味しい。トマトケチャップ。味うん味うん、あこれ美味しい。うん、美味しいです、うん。中が空洞になってるので、なんか食べ応えが、食感が面白い。 じゃゃああ次ちょっと甘いのおめんもしいいいていただきます、どうぞ。 い<笑>いわしうもうこれナンバーワンだわナンバーワンナンバーワンシュークリームみたいなやつですごいおいしい中はサクサクでチョコレートもおいしい小さな泡って書いてあるやつですこれですめっちゃおいしいですじゃあ次あやばそうベジタブルクラッカーいんかいついこのやいんわいわいかんとついで いベジタブルポテトこれもポテト系ですねいうわっーー味が似てるけど。 アウト<笑>不用不用これあんまり好きじゃないソーリーえどんはいけああもういいえしぶたいしはなチェンジ次怖い怖いこれあのここに文字がかけて日本でいうキットカットみたいな感じで売られてます何かこう受験とかそういう時にこれに合格祈願とか書いてんな感じでじゃあいけよっか<笑> さイリーここにこうやって書いて渡すんです、OK、中山くんにどうぞ。食べて前面美味しかったと思ったけど、匂いが強い。Oh, 这什么え、俺、違う色を食べたもんうん。有很很多種類吧 目を置いたうんすごい味が薄い味が葉をつうほ、ん、本当にトマトのやつが好き<笑>うんこれは次結構有名な会社このこれ作ってる会社と同じだア イ, アイメイっていう会社のこのブランド、うん、多分美味しいと思います、うん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 あ、少ないじゃん。あのこの写真ほどたくさんは入ってないです。いただきます。うんジンカンっ感じああ。この中で一番健康的な。あの日本でよく売ってるプレミアムかな。リッツのプレミアムの海苔が付いてるバージョン。あ、美味しい、美味しい、うんうん。ビール飲むときに相性これ。じゃあ、あと二つ。 これ美味しいよこれ絶対美味しいシャンラーフォーエシャンラーフォーエじゃあこれいただきますこれベビースター固めたやつみたいなやつよ<笑>開かない<笑><笑><笑><笑>シシこんな感じです ラーメンこれはポッキーみたいな。 <笑>あーあー絶対おいしいわこれこれ絶対おいしいいただきまーすうんイチごの中に入ってるペーストがおいしいオッケーじゃ あ, あの1番から日本人とハンゴーレン韓国の友達が食べて順位をつけていきたいと思いますドラムロール1位あ違う逆 9個今日台湾のものを食べましたじゃあ9位から発表してあんまりおいしくなかった987位を紹介していきますはい一番まずかったやつダ